はい、えっと、どうもあ り, ご紹介ありがとうございました。えっと、またあの、このような機会を与えてくださいましたオーガナイザーの皆様に感謝したいと思います。えっと、情報システム研究機構のデータサイエンス共同利用基盤施設というところの、えー、ライフサイエンス統合データベースセンターの後藤と申します。で、あの、まあ、先ほど津川先生からご紹介していただきましたように、えっと、3年前まで、 京都大学の科学研究所におりまして、まあ、そこであの、まあ、研究の開発を、まあ、金瀬 先, 先生と一緒にやってきたという経緯で、でまあ、金瀬先生の代理という感じになったのかなと思ってるんですが、まああの今日は研究の話はあまりせずに、ちょっと金瀬先生の、えー、と代わりが私に包まるかどうかなかなか難しいところもありますので、えー、とむしろあの割とデータベースの、まあ 全般的というか、一般的な話と、えー、と我々が行っている少しデータベースの統合の話をさせていただきたいと思っています。それでまあ大きく2つ、えー、と書いてますが、まあ、前半で、えー、まあ現状、まあ、バイオデータベース、これは、まあ、あのすごく一般的な背景と現状で、あの皆さんご存知のことも多いかと思いますが、まあ、復習がてら少し現状について紹介していきたいと思います。 えーまあ、どういうふうに利用できるかということを、k、まあ、結局のお話も若干含めながら、えー、お話ししたいと思ってます。それで、視、え、聴、ーまあ、分析の話はそれほど、えー、っと出てこないんですが、まあ、この話の中で関連するところを、えー、っと関連するようなところを少し、えっと、追, 追加しながら話していくという形で進めさせていただければと思っています。 でえっと、早速、えっと、話を進めますが、バイオデータベースのまあ背景と現状ということで、まあ、これ皆さんご存知のように、も、えっともと延期配列のデータというのがまあ爆発的に増えていきまして、えっと、これ下にあるのは、あ, の、えっと、まあ他のサイトから取ってきたものですが、まあ、シーケンシングのコストがあのどんどん減くなってきて、えー、シーケンスのデータが大量に出てきまして、ゲノムプロジェクト、メタゲノムプロジェクトを をはじめとして、まあ、大量のゲノムデータが出てきている。で、まあ、そういう意味でデータが今、どんどん爆発している状況になっている。で、えっと、同じようにです、ね、質量分析の世界でも最近、どんどんデータが増えてきてまして、えっと、まあ今日多分午後にいろいろ招待公演の先生もしゃべられますけども、プロテオームのデータであったり、メタボロームのデータであったり、まあ、グライコーム、搭、ま、載、あのデータなんかが、質量分析結果からどんどん出てくる。 いうようなそういうプロジェクトが増えてきて、やはりそのデータの爆発というのがここでも増えてきているという状況にあります。で、えーっとまあ、それに加えて、あのまあ、例えばプロテオームのデータなんかだと、えー、っとデータ実験データを、まあ、そのまま、えー、っと登録してジャーナルに載せるというようなあの、まあ、データジャーナルというものがあ最近増えてきていますので、 えーまあ、そういうのも含めて、えー、公開されるデータというのがで、皆さんが使えるデータがどんどん増えてきているという現状になるとともに、さまざ、あ、まなそのタイプのデータというのが、特にバイオの世界では増えてきています。で、えっと、一方ですね、あのまあ、知識の爆発って書いてますが、あのまあ、い, いわゆるそのデータベースに入るデータ、まあ、実験データだけではなくて、パブメドなんかでの、の文献データというのが、えーっとまあ、パブメドをはじめとして増えてきていますね。 まあ、パブメドは3000万件以上のアブストラクトが登録されていますが、その中でも最近、全文を公開されている論文というのが増えてきまして、パブメドセントラルとかバイオアーカイブなんかにえとそういうデータが増えてきていると。パブメドセントラルもすでに500万件以上のまあ全文がえと公開されていて、そういうえと文献からはどういうふうにデ ー, タデータを抽出してデータベース化していくかとか、こういうその 他のデータとどう結びつけていくかというのが重要なポイントになっています。さら、えっと、にそのバイオのデータの特徴として、えっと、そのすごく多様になっているというのがあるので、えっと、これはまあ実際に数えているわけではないんですが、そのバイオのデータベース自体がちっちゃいものまで含めて、まあ、個人的に開発されているものを含めると、大体1万から2万ぐらいの デ, データベースがすでに存在するんじゃないかと。 でそれに合わせて、まあ、いろんな解析ツールが、まあ、出てくるで。ストーリーデータを、まあ、うまくあの有効なものはうまく使っていくというようなことが必要になってくるというのが、まあ、現状になっています。その多種多様データベースがどれぐらい、えー、っと整理されているかというのを、えーっとまあ、いくつか の, あのサイトが少しデータベースをまとめてくれているサイトがあるので、まあ、今これ2つ出していますで、えーっと。左側はこれあの JST の えっと、バイサインスデータベースセンターが作っているインテグバイオのデータベースカタログという、えっと、カタログサイトです。で、ここには今あの、2455個のデータベースが登録されていますが、まあ、それぞれのデータベースについて、えっとまあ、細か い, 細か い, というか、簡単な概要の説明と、まあ、それがどういう、まあ、生物種の情報を含んだものであるとか、まあ、どういうデータタイプのものが入っているかと。 言ったようなものをまあタグ付けアノテーションして、えー、と整理しています。で、その中にはそのなくなあの現在も稼働してないものも含まれていますが、まあ稼働中のものだけとってもまあ2セ近くのデータベースが登録されている、いで一方そのえっ、ー、と NAR っていう Nuclear Physics Research というデータベースあージャーナルで毎年1月にデータベース特集号というものが出てますが、えー、まあそこにえっ、ー、と 投稿された論文に書かれているデータベースであったり、ま、それ以外にもあのもう少し広くデータベースを集めてきて、えー、とまとめたサイトというのが、まあ、こういうカテゴリーに分けて登録されていますが、まあ、現在、1637個のデータベースが登録されています。で、これ今年の、のえっの、と、データベース1周に書かれていたものだ と,、えー、と、このうち今350個がアクティブにアップデートされていて、えー、と65個が新しいデータベースで、 でまあ、あのもう更新されなくなって、えっとえっと、アクティブじゃないものが、えっと、125個あるというふうに言っていますが、もうこういうふうにその新規対象も激しいんですが、こういう、まあ、いろんな、えっと、データベースが開発されているという現状があります。でえっと、さらにもう少し、えっと、話す と,、えっと、こうしたの大規模データとか、その研究データを 共, 共有しようという、まあ、あの動きもあ り, ありまして、まあ、特にその大規模データに関しては、えっと まあ、コンソーシアムなんかです例えば、ガンゲノムプロジェクトであったり、ガンのプロテオンプロジェクトであったり、そういうその疾患関係の、まあ、ゲノムプロテオンプロジェクトなんかが立ち上がると、まあ、そこで大量のデータが、まあ、コホートのデータで出てくると。でそういった時に、えー、ときに、当然、共同研究で進めますので、まあ、コンソーシアムの中でも共有しますが、えー、とそれと他のデータのも を組み合わせていろんなモデル化をしたり、まあ、統計解析をするといったようなことが必要になってきますので、えーまあ、そういうそのいろんなコンソーシアム間でのデータのやり取りをするという必要性があ出てくる。それから、えーっとまあ、よく言われることですが、研究成果をまあ再現するために、えーっとまあ、他の、えー、っと研究者がまあ検証するために元データがないとまあ検証できないということで、まあ、これ、研究データのまあ公開。 というような動きも最近、えっと、増えてきています。で、まあ、それ、例えばどういうところから来るかというと、まあ、資金提供機関が、えっと、ファンディングする、えっときに、このファンディングで、えっと、研究したデータは公開してくださいねという、まあ、今、家計費とかもそういうふうになっていますが、まあ、そういう要請が出ている。それから、えっと、延期配列とかその、 プロテオームのデータであったり、それからまあタンパク質の立体構造のデータなんかはそうですが、論文を投稿する時に、えっときに出版社からえっと公開してくださいというふうに言われるというものがあります。でそういうものがあるのと、まあ、国際的なそのデータベースセンターがまあ各国に作られていまして、まあ、そういうところがデータをうまくまとめて、えっと、大規模データとか研究データを共有できるような。 仕組みが今できつつあるということで、まあ、こういうそのいろんなデータを組み合わせて使うという必要性が、そういう仕組みを作るという必要性が出てきているという現状があります。でもう少し、えっと、大規模なバイオデータの例を、えっと、お話しすると、こ、え、れ、っと、先ほどお話ししたもう文献データでいうと、まあ、あの米国の NCBI が、えっと、扱っているこのパブメドメドラインがある えっと、重要というか、あの有名ですが、現在3000万教、まあ、先ほど言いました三3000万教の文献情報が、えっとまあ、メッシュって言われるその用語でタブ付けされています。でそのうち今500万教がパウメドセントラルで、まあ、全文公開されているので、まあ、全文、えっとこれはまあ計算機で扱えるようになっているということになります。それから、免、え、疫、っと、配列データに関しても、これはまあかなり昔から、あの えーまあ、3局ですね、NCBI と、それからとヨーロッパの EBI、それから日本だと DDBJ がデータを、まあ、それぞれのサイトから、えー、で集めて、公開して、えー、データのやり取りをして、えー、っとその3局すべてが同じデータを持つような形で公開するということを、まあ、やってまして、1990年ぐらいからも論文投稿時にデータベースの登録が義務化されましたので、 まあ、データの流通がこの延期リスに関してはかなり前から進んでいるという状況でこういう前の CBI のサイトから取ってきたグラフですが SRA のデータに関してはこういう形で指数関数的にデータが伸びているという状況になっています。もう少し言うと先ほどあの加藤先生がお話しされたタンパク質の立体構造データもこれはかなり昔から 蓄積はされてきていますが、まあ、現在、そのマイクス線結晶解析さんの NMR の、えっと、実験技術もどんどん、えっと、発展してますので、えー、これも先ほどの延期配列と同じような感じで、えー、っと米国と欧州と日本の、えっと、4つの組織が、あのこうそのコラボレートリー リサーチコラボラトリーというコンソーシアムを作って、えー、データをまとめていて、これも論文の投稿時にデータの登録が必要という状況になっています。それ以外に、えっと、例えばその生物種ごとであったり、えっとえっと、疾患ごとであったり、そういう単位でデータを共有するということで、そういう単位のデータベースというのも今どんどん出てきていますので、そういうのをうまく組み合わせて、何度も言うんですが、使う必要がある あと、日本で割とメジャーなデータベースというと、まあ、先ほど言われたまあケグもメジャーなんですが、例えば、あの、遺伝子発現のファントムっていうデータが利権で作られていますが、こういうのも割と世界でよく使われているデータベースの一つに数えられると思います。で、えっと、まあ、その中で質量分析に関係するデータベースが、まあ、実はいくつか、当然皆さん、ああ、いくつかあって、皆さんご存知のものもあるかもしれませんが、えっと、 先ほどのデータベースのカタログで、例えば質量分析とかいうふうに入れて検索すると、えー、と大体10とか20とか、まあ、データベースは、まあ低くかかってはきます。でえー、とただそれ、まあ、個々の細かいそのいろんな実験データを含んでいるものもありますが、えー、と割とコンソーシアムで、えーとまあ、実験データを集中的に集めるということをやっているサイトが、 プロテオム、セカメタボローム、まあ、グライコームに関してもあって、これも、えっと、午後の公演で少し、午後で少しお話があるかもしれませんが、えっと、例えばプロテオムのデータに関しましては、プロテオムエクスチェンジコンソーシアムというところが、えー、まとめて、えー、データの流通を行っていると。でこれ現在、アメリカとヨーロッパと日本と、まあ、中国の、えっと、組織が運営している。 今、6つになってたかもしれません。で、えっと、メタボロームに関しても、えっと、メタボロームエクスチェンジというやはり同じようなあのコンソーシアムが立ち上がっていまして、これ現在4つのデータプロバイダーと書いてますが、メタボライトとメタボロミクスワークベンチとメタボロノートとメタボロミクスレポジトリー、えー、という、まあ、この4つのデータベースを、えっと、取りまとめていますが、えっと、プロテオムの方が、えっと、これ、 これもあの多分、えっと、午後の石山先生の話が、にでも出てくると思いますが、こういう形で、えっと、それぞれの各国で、えっと、作られている、そのプロテオームのデータベースの、まあ、レポジトリですね、実験データを登録するサイトというのが、まあ、とえっと、作られていて、そこで登録されたメタ情報なんかを、 えー、とプロテオムエクスチェンジのサイトでまとめて管理して、まあ、ここで検索すると、それぞれのデータがすべ、えっと、て見れるようになっている。でまあ、実際の実 デ, データはそれぞれのサイトに置かれていて、そこから取ってくることに、えっと、なるかと思いますが、えーまあ、そのスペクトル ID の共通化の検討なんか、その割と、えっと、全体を取りまとめるというような役割を今、果たしているようなあ形になっています。で 一方、そのメタボロームに関しては、そのデータ登録とか共有の枠組みとしては、これから、えっと、このメタボロームエクスチェンジでやっていくことになるのかどうかっていうところで、えー、今から進んでいくような感じになると思います。で、えっと、グライコームに関しては、これは割と日本の、えっと、この後話される三浦先生も入っておられる、えっと当社のコンソーシアムのグライトゥーカムであったり、その えっと、グライコスモスっていう、そういういろんなぐらい、えっと、関係のデータベースを集めたサイトがありますが、えーまあ、そこで、えっと、データの登録なんかも行うように、えっと、してますので、えーまあ、そういう、えっと、動きが、まあ、こういうその質量分析の情報に関してもお、最近徐々に始まっているという状況になっているということになります。で、えっと、まあ、そういうものを含めて、えっと、現在いろんなデータベースがまあ開発されているわけですが、 えーっとまあ、先ほどちょっと出したように、えー、っとそのカタログに入っているデータベースだけでも、まあ、2000円近くあったりするわけで、まあ、それをどういうふうにこう使っていいかというのは分からないと。で、まあ、割と大きいサイト の, あの、えー、っとバイオインフマティクスの、えー、っとメジャーな研究機関が作っているようなものに関しては割 と,、えー、っと信頼性があると考えています。 かもしれないんですが、まあ、そういう、それ以外のものに関して、まあ、どういうふうにしたらいいかというのが、別が難しいで。先ほどの、えっ、ー、と、インテグバイオのかデータベースカタログに関しては、例えば、そのアクティブかそうでないかというような話、えっ、ー、と、指標っていうのが、まあ、えー、一つの指標として作られて、付けられています。それから、えっ、ー、と、もう一つの問題は、えっ、ー、と、それぞれのデータベースで、えっ、ー、と、例えば遺伝子の定義が違ったり、遺伝子の名前自体が、 えっと、同じ遺伝子でも違う名前、別名が使われていて、そのどれとどれが対応するかっていうのを、まあ辞書を作らないとわからないであったり、それから、えっと、まあデータベースいろいろな、あの、作り方がありますが、その、どういう属性にどういうデータを入れるかといったようなところでも、そのデータベースによっていろいろその使い方が異なるという、まあ、そういう、えっと、バラバラで、 えっと、複数のデータベースをまとめてえっと使いたいというときに、すごく困ったりすることがまあ多いわけです。でそういうのをえっと解決していく必要がある。でまあ、そういう意味でその今、データ統合的な再利用が困難なため、まあ、それを解決するためにまあいくつかのえっと方法とか、いくつかのえっとデータベースがまあ開発されているという状況だ と, えっと考えていただいたらいいと思います。で えっとまあ、これはあの直接はあの今日の話とは関係ないんですがそのデータ公開の基準とか規則が曖昧ということでも、えっともと本当はえっと大きいプロジェクトで、まあ、コンソーシアムなんかがやっているデータを、えっとまあ、そういうプロジェクトで出てきているはずなんだけど、えっと、資金提供もから の, そのデータ公開義務というのがルール化される以前のものであったりそれから ルール化されていても、えっとまあ、なんか別途繰れ扱いで出さないとか、まあ、そういう状況もあったりするので、そういうデータをどうするかという問題は別途あって、そういうその、えっとまあ、割とその、えっと、ポリティカルというか、まあ、ソーシャルエンジニア的な問題というのも出てくるというところがあります。でまあ、そういうデータは無理やり使わないという問題も、えっと、ことも考えられるんですが、えー まあ、その、割と類似のプロジェクトで組み合わせて使いたいって言ったときは、あの、えー、使えると便利になるということがありますので、まあ、そういうところどうするかという問題も最近はあります。で、えっと、ここまでが、あの、データベースのまあ背景と現状ということで、えっと、まあ、いろんなデータベースがあって、まあ、それを統合して、どういうふうに使う必要があるかというのが、重要だというところをお話ししました。で、 データベース統合利用の必要性と自衛ということで、えっと、この後少し KEG の話を、えっと、かなり大雑把というか、あの、全体像だけお話しして、で、その後ちょっと我々が行っているセマンティックウェブを使った、まあ、データベース統合の話を紹介させていただきたいと思っています。で、まあ、KEG、えっと、ご存知の方も多いかと思いますが、あの、こういうその、会社ネットワークなんかの、まあ、システム情報、まあ、パスウェイですね。パスウェイの情報をメインに それに、えー、と遺伝子とか、ま、ゲノムの情報、それから化合、ま、物とか反応の情報を、ま、統合して扱えるようにしたデータです。で、えーま、こういうケグ の, の、えー、とこれ代謝マップというふうに言われているものですが、代謝マップというのは酵素、ま、反応の、ま、ネットワークなわけですが、これに、ま、それぞれの酵素反応に、ま、ゲノム上のどういう遺伝子が対応するかという遺伝子と関連つけて、えーま、生物種ごとに どこがあるかというのを色付けて表現するということをやってまして、まあ、現在、こういうそのえっと元になるえっとマップという、代謝マップが200個ぐらいありまして、えー、まあゲノムの数としては6600ゲノムもえっとこういうふうにえっとどの遺伝子がえっとこの中のどこに対応するかというアノテーションをして、データベース化しているというえっとものです。 でこういうふうなアノテーションをしていることによって、でこれそれぞれの箱にえっと1位の ID をちゃんと付けていることによって、ユーザーがまあゲノムとかプロテオムの情報を取ってきたときに、それがまあどこに対応するかという ID を付ければ、マッピングすることができますので、例えばその配列との類似性を計算して、似ているものがどこにあるかというのをマッピングするとか、またはその いろんなサンプルを組み合わせて、えっと、ここ、それぞれの箱に、ま、どのサンプル由来のものがマッピングされるかというのが見れるような、まあ、そういう仕組みを構築しています。同じように、えっと、先ほどこれ遺伝子を対応させましたが、えっと、ま、酵素反応であったり化、化合物のデータベースも持ってますので、えっと、現在、1万ちょっとの反応と、ま、2万弱の化合物がデータベースに登録されてますが、 えー、同じようにその化合物の情報、反応の情報が対応付つけられていまして、これも例えばユーザーが、えっと、メタボローム解析をした、それからグライコーム解析をしたときに、えーっとまあ、代謝産物のリストが、えー、っと何らかの形で、えー、っとアノテーションされれば、えー、っと同じように、えー、っと再構築できると。すみません、配列する維持性というのはちょっと間違いです、ね。で 同じように、代、ま、謝、あえっと、系だけではなくて、シグナル伝達系のこう情報なんかも結構、まあ、入ってますので、えーえっと、同じようなゲノンプロテオムのデータをマッピングするような機能というのが提供されています。でえっと、さらにその最近はの、まあ、疾患とかあの薬、医薬品との対応付けもされていますので、まあ、そういう観点からこういうパス性を見るということができるようになっています。で えっとまあ、そのデータベースの統合という観点から言うと、KEG、ま、と、あ、いうのはあの一つのシステムですね。KEG というあの一つのシステムの中ですべ、まあ、て必要なデータを全部取り込んで、えー、完結できるように、まあ、関連データを内部でこう全部統合しているという特徴があるかと思います。まあ、そういう意味で、あのその KEG の中ではすごくこう統一感があって、えー 中を知っていればすごく使いやすいということになります。で中のデータで閉じている分にはすごく使いやすい。でえー、その中ではその統一された独自の ID と、まあ、分類を使って、えー、データベース中のオブジェクトを参照することができると。でこれはあの KEG のいろんなデータベースパスウェイから始まって、えー、っとゲノムとか遺伝子の情報という、化合物、反応の情報があるということが書かれていますが、それぞれに こういうその結構独自 の, あのオブジェクトに ID をつけまして、えー、参照できるようにしていると。で、こういう ID を使って、その先ほどのパスウェイのどこにが、どの ID に対応するかという情報があの記述されているので、ID さえつければ、マッピングをすることができるという、まあ、割と完結した、えー、っとデータベースになってますので、 そのパスウェイトゲノムとかパスウェイト化合物とかのそういう情報を統合的にその中で取り使いたい場合にはすごく便利なシステムになっていてよく使われているということになっていると思います。で一方、ですね現在私が所属しているライフサイエンス統合データベースセンターではもう少し広くですねいろんなところで作られているデータを緩くというか えっと、そこからさらにいろんな情報を引き出してあの使っていきたいといった人たちのために、えっと、セマンティックウェブという技術を使ってデータベース統合をするということを行っています。でえっとまあ、考え方は割と先ほどの k のまの、あ、中で、えっと、統合しているというのを割と外にく広げていくというような感じと似ているというふうに思えるんですが、えっと、一つのいろんなデータベースがありますが それぞれのデータベースの中のオブジェクトにユニークな ID になるようにつけましょうと。それからデータベース間でオートロジーというそのデータを表現する用語であったり、それから分類群であったり、そういうものをなるべく共通なものを使いましょうとで。それらの間をリンクでつないでデ ー, タベース間のデータの関係を表現します。ということを これ、もともとはウェブ上のオブジェクトをうまく統合して使うような仕組みとして提案されているものですが、それをデータベースに応用していくということを行っています。で、それを表現する一つのモデルとして、リソースディスクリプションフレームワークというものがあって、DBCLS でやっている統合というのは、の RDF と言いますが、RDF を使った統合を行っています。これは主語と述語と目的語まあこれ三つ組みからなるデータモデルになっていまして、データをこういう形でつないでで、えっと、あるデータが別のデータとどういう関係になる か, とか、それからあるデータの、えっと、例えば遺伝子の機能は何ですかとか、 遺伝子はどう、う他のどういう遺伝子と、まあ、相互作用していますかといったような、まあ、そういう、えー、と関係を、えー、とグラフの形で表現していくということをやっています。で、でそういう形で、まあ、表現して、えー、と世界中のこうデータベースを、まあ、うまくつないでいけるとおいいですよねということで、まあ、いくつかのこう研究機関、まあ、データベース構築サイトと、まあ、連携して、まあ、そういうデータベースを今作っています。で えー、と日本ではあの先ほどのデータベースカタログを作っているバイオサイエンスデータベースセンターが、えー、と RDF ポータルというのを、まあ、DBCLS と一緒に作っていて、まあ、そこにいろんなデータを今 RDF 化しておいていますで。あとそのメジャーなところでは例えばヨーロッパの EBI というその、えー、と元気配列のデータベースであったり、えーとまあ、バイオインマティクスの、まあ、ヨーロッパの2大、えー、とサイトである EBI とそれからスイスの バイオマジックス研究所で、まあ、これユニプロットを作っているところですが、えーまあ、そこの、えー、とユニプロットのデータであったり、反、ま、応、あのデータを RDF 化して、えー、と扱えるようにしている。で、えっ、ー、と、国の NCBI に関しても、化、え、合、ーまあ、物、パブケンの情報であったり、それから、えー、とパブケムバイオアス発生であったり、 えっと、メッシュの辞書なんかが、今、RDF 化されていることになっています。で、こういうその、えっと、海外のデータベースと連携して、まあ、いろんなあのデータベースを、まあ、緩く統合するというか、あのいろんなところから、えっと、共通な枠組みで参照できるようにしていくということを、まあ、やろうとしています。で、えっと、そういうのが、その、割と世界の中のその、 一時データベースの整備をする中で、えっと、進められていまして、まあ、例えば日本でいうと、えー、先ほどのバイオサイエンスデータベースセンターで、えっと、データベース構築支援体制が作られていまして、まあ、今日あの午後の話があります、例えば J p o s t のプロテオムのデータであったり、トースターのグライプルファンであったり、こういったものが、まあ、サポートされていまして、えー、中身も、えー RDF で提供されているデータとして、えっと、得ることができます。まあ、それ以外に、まあ、先ほど の, あの NIH、まあ、NCBI であったり、EBI とか、スイスバイオフィクスインスティティプトの、えっと、データベースが使えるようになっています。でまあ、こういうデータを含めて、あのまあ、先ほどの n b g c では、えっと、RDF ポータルというのを作っていまして、まあ 主にその国内のグループが構築されてしたデータベースというのを一覧できるサイトというのを作っています。これ今、えっと、26データセットで、えっと、先ほどの三つ組みが今1億ぐらいあって、まあ、それを、えっと、全部ダウンロードして使えますし、まあ、そこから参照して使うこともできます。でまあ、いろんなタイプのデータが、えー、あります、ね。えっとまあ、その時に先ほど の, あの統合化の一つの 重要な点として共通の ID を使うとか共通のオントロジーを使うということが重要になってきますのでそういうものをガイドラインとして d b c ルスで作ってそういうのを準拠するようにやることによっていろんなデータベースをそのまま統合できるようにしていくということをやっています。でちょっとまた別のその形で現在の RDF のデータの 現状を示したものですが、まあ、例えば、倒査であったり、化合物であったり、プロテオームとかメタボロームのデータも、まあ、現在 RDF 化されているもの、それから RDF 化、えー、とされようとしているもの、進行中のものという形で、えーまあ、今後、どんどん使えるようになっていくんじゃないかなというふうに考えています。で、えー、とそういうその、えー、と DBCLS ではですね、そういうそのデータベースを、まあ、RDF 化して統合化するための、まあ 統合化支援っていうのも進めて、先ほどのようなデータサイトを作っているんですが、えー、とそこにこ う, うまくアクセスして、まあ、いろんなそのアプリケーションを開発するための、まあ、仕組みであったり、まあ、実際にそれを使ってアプリケーションを開発するということもやっています。で、えー、とちょっとどれぐらい喋れるかわからないんですが。えっとですね、あの、あとあとあとはい 発表時間としては5分ほどありますが、はいえっといいすね、そうです、そういう感じです。わ、はい、かりました、えっと。そういう意味で、ミドルウェアは若干ちょっと飛ばしそうかなと思いますが、えー、RDF 化されたデータをそのプログラムから効率よく呼ぶための、まあ、いろんな技術開発を進めていて、えーまあ、ちょっといくつかのツールを紹介しようと思ったんですが、ちょっと今日はあの飛ばしたいと思います。こウェブ上で えっ、ー、と、検索してきた結果を、まあ、うまく、こう、え、家で表示、可視化して、まあ、埋め込んだりする。まあ、そういう仕組みっていうのを作ったりしています。で、えっ、ー、と、先ほどの、あの、データの、あの、統合化っていう意味で、あの、えっ、ー、と、ID の共通化とか、その、えっ、ー、と、オントロジーの共通化とか、まあ、先ほどのその、えっ、ー、と、 ミドルウェアの開発とか、まあ、そういうものをやるための、まあ、ハッカソンというのを毎年、えー、と国際版と国内版と開催してまして、まあ、今年あのコロナの影響で国際版のバイオハッカソンが中止になっちゃったんですが国内版は今のところ9月に広島で、えー、とやろうとしていますで、えー、大体1週間ぐらい泊まり込みで開発と議論するんですがちょっとかなりソーシャルディスタンスを取りながら今回はやらないといけないという状況にはなっていますそれからあのもう少し技術 開発も含めて、毎月2日間ですね、スパークルソンっていうのをやってます。これはもう完全に今、あのコロナの影響でオンラインで、えー、っと、プラグリっていうツールを使って、まあ、やってますが、えー、っと、まあ、それもあの興味がある人は誰でも参加できますので、えっと、覗いてみてもらったらいいかなと、まあ。スパークルソンで検索すると出てきます。で えっと、最後にちょっとアプリケーション開発のいくつかの例っていうのをえっと紹介したいと思います。で、まあ、こういうふうにそのデータをつないで、まあ、いろんなデータが見れるようにすることができるようになっているん で, ですが、あのまあ、実際にどういうふうに見えるかっていうのも少し、えっと、お見せしたいと思います。で、まあ、ちょっと関係ありそうなのは反応とか化合物の関連情報なので、えっと、それについて少しだけお話ししたいと思います。で、えっと、まあ、反応はあの、 酵、えっとまあ、素反応のデータが、まあ、結局にもあるんですが、えっと、RDF 化されているものとして、まあ、スイスのグループが作っているレアという反応データベースがあります。それからタンパク質ユニプロットというのがメジャーなものがありますし、えっとまあ、反応にひも付く化合物の情報というのが、まあ、これもヨーロッパのグループが作っているケビーというのがあります。でこういうのがもともと RDF 化されていて、メジャーなところがこう作っているデータベースとして、えっと、さ、えっと 検索できるようになっているんですが、まあ、それをまとめて検索できるようにして、さらに、えっと、それにいろんなデータを紐付けてこう見れるような形っていうのを作るようにしています。例えば、あの化合物に関していうとえ、奈良センターの金谷先生が作られてるナップザックっていうのが、まあ、機能の情報なんかを、えっと、詳しく、えっと、登録されていますし、生物種に関しては、例えば微生物の資源の情報であったり、微生物の用途の情報なんかが、えっと、これは いくつかのサイトで作られていますので、そういうのが見れるようにするひ、えっと。引っ張り出せるようにするというような仕組みを作っています。で例えば、これ今、反応の情報から、えーっと、その反応を持つ生物種のうち、その例えば、その放送遺伝子とその生物種の形質がどういうふうに関係しているかというのが、これ、a g r l d というデータベースから取ってこれるんですが、まあ、そういうのを取ってきて表示する。 とかですねまあ、先ほどの化合、えー、物に対して、えー、と先ほどのナプサクの化合物の特性と対応する生物種の関係であったり、グメリカスにはその、まあ、これ医薬品が多いですが、化、え、合、ー、物の効能とか効果ていうのを、えー、と取ってくることができますので、まあ、そういうのをリ、えー、モゾル式に取ってきて見えるようにするということができます。それからまあ生物種、えー、と今回その、スレバ物キとはあんまり関係ないかもしれませんが、えーと 菌、えっと、株の情報ですね、どういう菌株でどういう媒体で育つであったり、それからその生物種、まあ、例えば酵母とかであれば、まあ、お酒で使われているとか、まあ、どういう用途で使われているかっていうものを、えっと、登録したデータベースがありますので、まあ、そういうデータベースから、まあ、生物種の情報を紐も付けて取っていくるということができるようになっています。で同じようなことがまあゲノムでもできて、えっとまあ、統合ゲノムっていう、これはまあ昔から作っているもので、まあ、いくつかの 生物種に対して、えっと、NCBI のレフシックに登録されているものを中心に、えっと、RDF 化して、えっと、いろんな検索条件で検索できるようにするとで。これもだから、えっと、いろんな、えっと、遺伝子について、いろんな情報を紐づけることができます。で、でこれ一つの例なんですが、これ例えば PFAM のモチーフを、えっと、どの遺伝子がどういうモチーフを持っているかというのがもう、 えっと、これユニプロットから紐づいて取ってこれますので、まあ、そういうのを使って、例えば複数の生物誌間で、まあ、その、えっと、モチーフを持つ、共通に持つ遺伝子がどれぐらいあってっていうような、そういうリストを出すことができますし、こ こ, こは、あの、えっと、今、ミアモチーフですが、例えばいろんなオーソログの情報であったり、えっと、他のアノテーションの情報を取ってくると。で、それで比較するっていうことができるようになります。で、同じように、その、えっと、 まあ、これちょっと飛ばしますが、変異の情報、日本人のゲノムの変異の情報っていうのが今、えー、と日本のグループで集められていますので、まあ、そういうものを、えー、と整理して、それに、例えばいろんな変異と疾患の関係であったり、他のいろんな医科学関連のデータっていうのがやはりある RDF 化されていますし、えー、とパブメントとか文献データもある RDF 化されていますので、まあ、そういうのと、 紐づけて、まあ、いろんな情報を取っていくることができるというような仕組みというのを今作っています。で、えっと、資料分析インフォへのアプローチって書いてますが、ここなかなか、えっとえっと、今日の話って、えっと、結びつけるのはなかなか難しいところはあるんですが、えっと、資料分析の結果から今、直接バイオのデータベースを算出するというのは、今のところまだ、えっと、簡単ではなくて、えっと、資料分析の結果から、まあ、こういうその実際のものへのマッピングが必要で、 えっと、そういうのを、まあ、例えば、えーっと、このオーガナイザーの吉澤さんなんかは、コンピューテーショナルマス、まあ、スペクトロメトリーって言ってたかと思うんですが、えーっとまあ、そのツールいろいろあるので、まあ、そういうのを使ったり、再解析ツールを開発して、まあ、そこのマッピングまでする。で、マッピングまですれば、えっと、今度はそ の,、えっと、そのオブジェクトをパスウェイにマッピングしたり、いろんなその機能情報をマッピングしたりするってことは、えっと、これまでのバイオンヒマティクスのデータベースでできますので、 えーまあ、そこの機能解釈なんかができるようになるということで、えーまあ、ちょっと2段階に分かれるような感じになりますが、後、ま、者、あ、に関して言えば、ワリプスのバイオリフマティクス系の、えー、これまでのアプローチで、えー、解析ができるようになるというふうに考えられます。で最後まとめですが、あの データ統合の必要性として、えっと、それぞれのデータベースの中でもいろんなデータの統合が、まあ、されていて、まあ、結局なんか特にそうですが、えっと、すべてデータを集めてきて、あの、それが一つで扱えるようにすると。まあ、ユニプロットもある意味、タンパク質の情報を、えっと、いろいろ集めてきて、統合化しているので、まあ、そこからいろいろ情報を引き出すことができると思います。それから、あの、データベース間を連携する上では、ID とか、まあ、要望、まあ、オントロジーの、まあ、統一も含めて、まあ、いろんな、 えっと、どうが重要になっていきます。で、えっと、我々が用いている RDF 化っていうのは、まあ、そのための一つの手段なんですが、えっと、やっぱり重要なのは、えっと、共通の ID を使うとか、オントロジーを使うっていう割と、その、えっと、人手でいろいろやっていくところも必要になるので、まあ、そういうことをやるための、えっと、ハカソンであったり、えっとえー、そういうものをする必要が出てくるということになります。 でまあ、そういうことで、我々のところでは、あのセマンティックウェブ技術を用いたあのデータベース等を行って、まあ、RD ポータルなんかでデータを公開するとともに、まあ、いくつかのまあツールで、そういうデータにアクセスするためのまあ仕組みっていうのをう作るで、えっています。割と重要なのは、こういう開発や利用者のための場として、バイオハッカソンとかスパークルソンていうのをう提供しています。で、えっと、まあ今後、その資料分析なんかでは、先ほどの最後のアノテーション 機能解析とかのアノテーションをするために、えー、タンパク質に紐づいているいろんな情報を恐るとか、えー、機能情報なんかを引き出してきて使えるようにしているい必要が出てくるかと思います。以上、あのちょっと最後、書き足になりましたが、DBCLS、えー、はあのずっと話が出てます、JST、えー、のバイオサインスデータベースセンターと、まあ、共同研究という形で、ここから上ファンディングを得て、 えっと、一緒にやっていて、まあ今日の話は基本、この二つのグループ共同でやっているのと、あと一部 SIP のプロジェクトでやっている話というのを話していただきました。えっと、私からは以上です。どうもご清聴ありがとうございました。